ランシッドアバトは来ました早速死音だな目の前にいるのかよ安定の第一村人 他の仲間に食べ行っちゃったなごめんなねえ あ, あ, あ俺を治療してくれーあー、ジェイク怪我してるのねありがとうこっちに発電機あるぞうっかり通り過ぎちゃったわ ね、ごめん私も釣られたじゃない俺助けに行ってくるオーバーチャージだったのか急には無理もう一人がチェイス中だから 救助行くか逃げるぞメグこれで3人とつながったなおーいメグも狂気直したら一緒に回そうあれはチェイスしてるかな 中身がアフケアというので、ついてきてくれて助かるなー。ラストはここ回すか。あ、ごめん、おばちゃんミスった。 これはもう一人が救助行ってくれそうだなうっかり走っちゃったバレるか 荒れてなかったらしいなあっちにドクター行ってるっぽい今ならきっと安全だ今のうちにここをつけよう ここつけきらないほうがいいかノーワンありそうだから先に助けてくる負傷中の仲間が追われてるなうわこれどうする通電したノーワンだとまずいから猶予で逃げてくれ ノーワンじゃなかったか肉日しなきゃああ3日でできなかったごめんおお追いかけてきてくれる誰かでアを助けてあげてくれー 路面すぐ通り過ぎる起こしてくれたサンキュー。 このままゲートまで突っ走るよっしゃー、脱出だ